龍河如くスタジオが送る待望の最新作ゃっしゃーおう幕末で繰り広げられる男たちの熱き物語乗り引きしたん 竜が如くシリーズ大人気キャラクターが大集結バトルは爽快かつ豪快で4つのバトルスタイルを駆使して強敵たちを倒せ自分に合ったプレイスタイルを見極めろ素材を集めることで武器を強化し 自分だけの最強武器を作り上げろ龍が如くシリーズオールスターが大使として仲間に加わり戦いをサポートそれぞれのキャラクターが持つ強力な大使スキルを駆使してバトルを有利に進めろ待ち受ける強大な敵たちを武器そしてスキルを使いこなして攻略せよ サブストーリーでは個性あふれるキャラクターが今日の街を彩るかいいはですかプレイスポットも充実カラオケでは新規楽曲に加え和風アレンジした歴代人気楽曲なども収録その他にも幕末ならではの遊びが満載 フフフフッうわ幕末の遊びを堪能せよこれぞ幕末極みエンターテイメント龍がごく意志極み